こんばんばは、カナですちょっと正直愕然とする情報を入手しましたのでもうそろそろ知るべきかなって思いますので週末 事実をお話ししますねこれは日本に住まれてる方はもう新型コロナから1年経ちましたので知っておくべきかなと思いますではおやすみなさいかなでした